行きますブレーキは踏まないと。で、3回押します。1、2、3。これで OK いいで。トヨタの車、トヨタノボクシーに限らず、アクア、なおかつヤリスのハイブリッドもそうなんですけれども、AC100V の 1500W 電源というのが、まあ、車のリチウム4バッテリーというのが使えます。まあ、ガソリンはついてないとお話 し, しました。で まあ、こちら私のステップアゴンなんですけども、この RT のステップアゴンには1500ワット電源っていうのはついてるんですけれども、新型にはついてないと、まあ、いうことがありまして、まあ、今回、まあ、ぜひ、まあ、お勧めしたいという代物がありますので、ご紹介をしようと思います。で、これは MAX Power というところのポーダブル電源になります。で、これは、 Amazon とかでも売られてたり、ヤフーショッピングでも売られてたりするものではあるんですけれども、これ、実は私の地元の川越の企業で作っている、純日本企業で作られているポータブル電源になります。非常に信頼できるものになっています。でこのように、このギャリングケースがついてて、でこれ、別売りなんですけれども、このようにソーラーパネルまでついています。はい、なので、まあ、車の場合ですとエンジンかけないと、 充電はされないんですけど、このポーダブル電源のいいところというのは、特に光さえあればチャージもできてしまう、まあ、優れたポーダブル充電器、まあ、リチウムイオンバッテリーになります。で、この形で中を見ていきたいと思うんですが、こちら上を開けますと、これ、すごいこだわってまして、 こういったところにちゃんとチャックの間に水が入らないように防水で施工されているイヤリングケースになっています。でこ中開けますとこのように配線関係が入ってましてこちらの配線これはソーラーパネルで使うための配線これは、えー、シガーで使うための配線ということでハイブリッド車でなくてもガソリン車でもしっかり使えるでこっちはソーラーパネルとしても使うことができると。 と、まあ、いうことになりますなので、ついてない車だってもしっかり AC 電源というのは取れるというのが最大のメリット。まあ、どこでも取れる。別に車じゃなくてもいいんですが、どこでも取れてしまうということになります。でこれはまあ家庭用で充電する場合に使うための AC アダプターです。でこちらは、えー、満充電するためには4時間かかるということになっています。 で、上が、まあ、このような形で配線関係が入っていて、下なんですけれども、本体になります。で、こちらの本体なんですけれども、はい、このような形で本体を、こような、はい、まあ、このように、 見ていただきますと、こちらが本体になっているんですけれども、まず非常に軽い、競、ま、合、あのポータブル電源があるんですけれども、競合のポータブル電源は、えー、1000ワット以上のものですと、まあ、20キロ近くあったりするんですけど、こっちはわずか 9.3 キロしかありません。非常にコンパクトにできているというのが、 こちらの MAX パワーのこのポーダブル電源の大きなポイントになっています。で、もう一つはこのようにこういった車で使う、狭いところでやっぱり使うということですと、やっぱり大きすぎちゃうと入りにくかったりするんですけれども、まあ、これはコンパクトで、かつ上がフラットになってますんで、まあ、物も置けたりしますんで、特にこれ、車の中に置いておいても邪魔になりにくい形状に なってるというのも特徴的なところです。まあこういった、例えば、ここでもいいんですけど、こういったところに置いとけるっていうのもかなり使いやすいんではないかなと思います。で、こちらの具体的なファンクション、機能をちょっとお見せしていこうと思うんですけれども、こちらの方は、まず、こちら、こうやって、 オンしていただくと、このような形で、ここにモニター画面があるんですけれど、今、どのぐらい使えるか、これ今何もつないでないので、出力としては 2W になっているといった状態で、このような形で表示してるんですけれども、このように見れます。で、今、バッテリーは 84% あるというのが、まあ分かりますと。まあ、このように非常に分かりやすい表示になっています。で、5V の 2.4A。 これ USB なんですけど2つ使えるで。こちらも USB ですけど 18W のものが使える。であとこちらの方は USB-C60W のものが使えますで。こちらの方はパワーアウトレットも使えるようになっているとで。あともう一つこっちがコンセント。こっちも使いたい場合はここを押していただければこちらのコンセントということでもう使うことができます。で、かつ下。 これも LED のライトなんですけど、このように切り替えができます。ま、好みの、この、点灯の仕方に合わせて、こうやって、照明もこのような形でついていたりします。あとは、こちらが先ほどお見せした、こちらの、これになるんですけれども、家庭用電源。これで充電する場合ですと、この、オートにつないで、 チャージですでこちら下のやつに関しては、このソーラーパネルを使うとき、このパネルを使うときに接続して使ってチャージするためのポートになっています。あと、こちら、ここにもボタンがあって、ここ何かと言いますと、このように、ここノーマルセービングってあるんですけれども、まあ、要するに、まあ、今何も電気、今負荷がかかってない状態なわけなんですけれども、 まあ、消し忘れがあったりすると思うんですが、まあ、そういった時に、ここを押すことによって、ノーマルの状態ですと消えないんだけども、セービングの状態だと消えるということで、余計なバッテリーの消耗を防ぐことができるといった、そういった機能がついています。もうこれだけになります。非常に使いやすい。で、もう一つ、えー、これ、気になるところとしては何かというと、まあ、ソーラーパネルの話を今してたんで、ソーラーパネルで繋げて、 出力するということができるのでご紹介をしていこうと思います。でこちらの MAX パワーのこのソーラーパネルなんですけど、これ別売りになっているんですけれども、このように後ろで、まずこちら開けてみると、ちゃんとこのような形で、このソーラーパネル自体もちゃんと水が入らないように防水処理がなされています。で、ここん中開けてみると、こちら、このケーブル自体は、この ポータブル電源とのオプション、ポータブル電源との付属品になっていますで。このようにつなげて使うんですけど、かなり長いものが入っています。でこのように繋げてあるんですが、こうやって繋げます。でこれ、実は繋なげなくても、このような形で、ちゃんと USB-C、それから USB-A、えー、こちらは C ですね、A ということで、ちゃんとこのように電源が このソーラーパネル自体でも取れるようになっているということで、わざわざ、このぐらい、わざわざ、このぐらいのものだったら、特にこの、ポーダーブル電源を使わなくても、携帯ぐらいの電源だったら、取れてしまうという優れたものになっています。じゃあ、これ、どうやって使うのっていうことなんですけど、広げてみたいと思うんですが、でこのように開きます。 そうしますとここのところに足がありますのでこのような形で自立でこんな感じで。 こんな感じで、まあ、立てることもできる。まあ、これだけ大きなソーラーパネルなので、これで約300ワット。で、今ちょうど1時半なんですけど、今日はあまり曇ってるんですけど、このぐらいだとあまりチャージできないと思うんですけど、今確かめてみようと思うんですが、130ワットぐらいまでいったかなと思うんですけど、まあ、そのぐらいになりますで。ちょっとこれをつなげてみたいと思います。先ほどご紹介したこのケーブル。 これを、このオーダーブル電源、ここに繋ぎますで。このような形です。で、繋ぐと、もうここでこ、見ていただくと、ここ今、チャージするときって、ファンが回ります。で、この冷却ファンというのが2段階で設定できるようになっていると思うんですけど、今、これ1段階でえ、バッテリーを冷やしながら、チャージしているといった状態。で今、これ下が、 これが出力になるんですけど、26W ということでなっています。今ちょっと私がこれ影になっちゃってるんで、今影にならない状態で、完全にソーラーパネルを当てた状態ですと、ここ見ていただくと、今ちょっと曇ってる状態ですけど、今42とか 43W ぐらい、まあ、このぐらいの状態で今チャージしている。でチャージしているときはここの表示を見ていただくと、このようにチャージ画面が出ます。 で今、それ、まあ、チャージしてて、大体満充電になるのに、まこれ今 84% から始まってるんで、まそれで今 5.4 時間くらいかかると。で、実際はソーラーパネルも、晴れたり曇ったり、気温の差もあったりして、まそれによって、チャージのパフォーマンスっていうのは、まあ、異なるというのがあります。なので、まあ、状況によって、チャージの効率っていうのは、個体差があると、まあ、いうことにはなっていますが、 特に何もない状態であってもしっかりチャージすることが可能ということになります。じゃあ実際に、こちら、今ポータブル電源をその選ぶ上で一番重要なのが、やっぱ音になります。特に車中泊とかするときなんかですと、子供ボクシーとかですと、このぐらいの空間になるわけなので、当然、音が気になったりとかすると思います。結構冷却ファンの音って、まあまあ、 あの、するんですね。で、実際じゃあどのぐらいの騒音なのかっていうことなんですけれども、まあ、携帯でも、ね、このような形で、騒音が測定できます。今、ここ、ファン回るところの吸、吸気口なんですけど、ここで取ると、このクワイエットホーム、 今ちちょっと出ちゃいますけどもだいたい50デシベル前後ですとクワイエットホームというレベルなので、まあ、音としては非常に静かになっていると、まあ、いうことになりますちなみにファンのユニット自体はこっち側からなのでこっちの音を取ってみると、はい、まあクワイエットホームということで、まあ、音も まあまあ、非常に静かなものになっているのがお分かりいただけるのではないかと思いますで。もちろん、まあこれ自体、まあ通常は車のこのコンセントから取るっていうことはないとは思うんですけれども、まあ、家庭用電源でやった場合どうかということでちょっとお見せしようと思います。今こちらは先ほどご紹介した通りで、まあ、39W、ソーラーパネルを使った状態で 39W になっています。でこれ一回抜きます。 まあこちら家庭用電源の場合まあ通常は1500ワット電源ついてないので家庭用電源まあ使うってことはないと思うんですけどもまあ一応こちらここにつなげますと一応ここにもアースがありますんでアースをつなげておきますと。 じゃあちょっとこの状態でシステムを作動させてバッテリー使えるようにしてみたいと思います。はい、いきます。ブレーキは踏まないと。で、3回押します。1、2、3。これで OK になります。はい、こちら見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、これ自体の出力は 288W になっています。これで 充電すると、まあ、満充電だと4時間。今 84% の状態からなので、あと44分ということになってますけれども、まあ、これ、280ワットマックス出てますんで、まあ、このノアボクシーの、この AC AC100V の1500ワット電源でも、ま、チャージすることも可能であると、まあ、いうことになります。で、この状態で、試しに、今度は、えー、充電できたとしても、 ちゃんとヒーターとか使えないと意味ないじゃんというところだと思うんで、ヒーターを使ってみてデモをしてみようと思います。今こちら、このようにヒーター使ってるんですけど、見ていただくとこのように、625、6ワットになってます。これ弱の時になります。 じゃあ次強にしてやってみたいと思うんですけど今これ強です強にしちゃうとやっぱり 1500W 超えちゃうんでやっぱちょっと使えないですねで定格は1200なんですけどやっぱりこのものによって聞こえてしまうというものもあるので、まあ、このポーダブル電源とこの家電製品とのちょっと相性というのもやっぱりちょっとあるようです で落ちてしまった場合はどうするかというと1回電源を切りますで電源を立ち上げますでこの状態でもう1回試してみたいと思います弱であれば使えます、はい、最初の立ち上がりの電圧が、ね、結構高いた立ち上がりの電力が非常に高いですで立ち上がってしまえば低くはなるんですけれども まあ、こういった感じになります。で、これ状態で、チャージしながらできるかっていうのもちょっと試してみようと思います。このように入れます。はい。今、インプット側の電力が立ち上がって288ということで、ちゃんとチャージしながらでも、このような形で使うことも できるようになっていますで最後にもう一つ、まあ、このコンセント自体が車についているケースっていうのも結構少なかったりすると思うので、一番多く使われるこのシガ、これを使って今度チャージしてみたいと思います。ノアンボクシーの場合ですと、この HDMI のこの端子のこのコネクターの下にありますので、ここに差し込みます。 ガソリンも共通です。こちら、後ろに持っていきます。あとはソーラーパネルで使った時と同じ要領で、この黄色いコネクター、ここの場所につないでいきますと。こんな感じでチャージが始まりまして、シガーの場合ですと、 だいたい今これ90ワットぐらいになりますん で, で、今 82% からですとフル充電で 2.4 時間、通常ですとゼロからですとシガーの場合だと13時間満充電になるまでにまあ時間がかかるんですけれども、しっかりとガソリン車でも対応できるようにシガーでもチャージができるということで、どういった状況においても チャージができて、かつ、まあ、チャージもそんなに多くの頻度、チャージする必要っていうのはないかと思います。だいたい 1kWh の容量を持っている、えー、この3元のリチウムイオンバッテリーになりますので、まあ、特に、えー、容量もありますし、かつ充電もできますんで、特に電力が、まあ、消費したからといって、 使えなくなるといった状況も少なくなりますし、まあ、長期的に使うで、災害とかが長期化していたとしても、まあ、使うことができる、なので非常にこう安心できるということで、まあ、特にガソリン車とか、まあ、ついてない車とかで、やはり災害になった時の電気の供給、どうしようかなということをこ考えていらっしゃる方、またキャンプとかでも使えると思いますので、 まあ、特に電子レンジだったりとか、ポットだったりとか、そういったものも使えたりしますので、非常に便利なアイテムということで、まあ、今回ご紹介をさせていただきました。はい。ってことで、今回はこちらの MAX Power のポータブル電源 M1300、こちらのご紹介を今回いたしました。詳細、こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、 今回、社長さんのご行為により、このキャリングケース、このバッグ、これ自体はセットでは付いてないんですけれども、今回買っていただいた方にはこちらのマックスパワーのキャリングケース、これはポータブル電源のケースになるんですけれども、これもプレゼントしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。